ご視聴ありがとうございます。ちモちモです。C57 がスロースタートします。加藤級 C57 です。客車は何を引いているでしょうか ?1 両目は、おはに35型、3等荷物車です。2両目は、スロ62型、特別二等車です。3両目は、巻いて39型、展望車です。 JR 全線全駅舎の東日本編の所要です。2002年4月1日までの JR 東日本、JR 北海道の駅が紹介されています。路線の紹介とともに、駅の開業日、所在地、一言が記載されています。都合駅であれば、下りのホームは駅舎から奥深いトンネルにあるため、日本一のもぐら駅。豊里駅であれば、 えー、ここまで私が付け足すなら、ホームからは太平洋の雄大な景色が広がる。かないかがでしたかご視聴ありがとうございました。